ブラプスクリエイター成沢ですどうも完全に元気でございます今日は8月16日の朝6時6分でございます私今いるのが淡路島サービスエリアというところでして えー、ここで今仮眠を取ってました近くにトラックがいるのでちょっと音声がうるさいかもしれないんですけどあとで消せるかな<笑>四国カルストに位置する高知県津野町の天狗高原に、えー、天狗荘という宿泊施設がありましてその天狗荘に で来ました撮影のお仕事で行ってきました私のサラリーマン時代の後輩で星空体験プロデューサーというです、ね、肩書きで活動しているそら城の岩城彩香さんという。 方がいまして星空体験イベントをこうプロデュースすするる活動をされていんですねで彼女がその活動の中で高知県都農町の天狗荘をですね星空が美しい場所としてもっと売り出そうということで天狗荘それから都農町の役場の方といろいろコラボレーションしながらですね天狗荘の星空をプロデュースする活動をですね頑張ってるんですよ天狗荘自体はもう長らくやってるみたいなんですけどええー 別の9月30日で一旦閉館して来年の6月にリニューアルオープンするそうなんですよ色々いろいろお客さんを星空で楽しませるような施設に変えて、まあ、リニューアルオープンすると、まあ、来年の6月ですねリニューアルオープンする予定みたいでこう星空プロモーションができる映像があったらいいんじゃないかっていう話になったんですね私の知り合いにいいやつがいるぞと。 その岩城さんが言ってくれてですね。で、それで私に声がかかったと。 いう感じなんですね、まあ、こうやってね、後輩からお話がもらえるっていうのを、この仕事の話がもらえるっていうのは、本当にありがたい話で、なんかね、お互いフリーランスになって、こうやって仕事で関わることあるんだって、本当になんかちょっと感動したんですけども、で、どうやって行ったかというと、私住んでる埼玉県ですね、まあその飯能市っていうところに私住んでるんですけども、そこからだと車で片道12時間ですね。まあ車で行った理由は、まあ機材が多かったのと、撮影自体が丸一日 撮影してるもんですから、えー、好きな時に休憩できて寝れるっていう環境が必要なんですね。往復24時間の旅路ですね。で、実際天狗層の空なんですけど、すごくてですね。びっくりしちゃったんですよ。私もそんな経験豊富じゃないですよ。海外とか行ったことないしね。な、ま、ん、あ、日本国内で見る分には間違いなくナンバーワンの星だったかなっていう感じですね。で今秋なので秋はまあ山の天候変わりやすいまあ、イコールその雲海とかもね。出やすいっていうシーズンなんですけども。 結構ね。あのガスることが多かったですね。まあ、標高 1400m なので、ちょうどその雲が横切るところにありますから、曇るっていうよりもね。雲が。 通りすぎるっていいいいう言方方の方が正ししかもしれないですね晴れたら機材設置で撮るじゃなくていつ晴れるか分かんないし晴れて機材設置したらもう曇ったっていうのをもう最初から軽減したのであんまこれずっと写真撮ってるしかないなと思って、えー、晴れるタイミングを狙ってずっとシャッターを切って、えー、大量に写真を撮っていったような感じでしたねもうとにかく天の川は濃いすごいいい写りでしたかえ、まあ、ってこれから編集現像するのめちゃめちゃ楽しみですけどね ボジドラタイムラプスムービーいくつか制作してるんですけどもちょっと最近ですね表現方法が偏ってきたというかある程度ね今のスタイルで確立してきた気はするんですけどここからブレイクスルーできてないななかなかブレイクスルーできないなっていうですねちょっとした悩みを実は抱えていたんですよタイムラプスのいいとこでもあり悪いとこでもあると思うんですけどもワンシーンワンシーンの表現っていうのはすごく クオリティがが高いものでできるんですがそれを出そうとした時になかなかねそのオリジナリティが出せないっていう悩みがあってで私もそこでリアルタイム動画を入れたりしてこうアクセントつけようとしてたんですけどもそれでもなかなか自分の気に入ったレベルまではいけないっていうかねこれ言っていいのかな実はあのー、タイムラプスの本を作る仕事をしてましてえ今年内に本が出る予定なんですけどそのタイムラプスの 本を執筆する上でこう色々え自分のやってる撮影方法とかをまあ初心者 の, このライダーさんにですね色々教えるわけですよそうするとおのずとこう自分の撮影方法をこう振り返る になってきここで悩みだった動画作品のストーリー性を表現する手段としてハイパーラプスを多く入れようと思ったんですよでハイパーラプスって何かというと分かりやすく言うと自分が動いてって撮っていくコマ撮りしていくタイムラプスですね撮影風景こんな感じでちょっとずつちょっとずつ動きながら撮影していきますえ手持ちでもいけるんですけどもあの完成度の高い動画を作るにはやっぱそ三脚を立てる必要があってえ基本は三脚 に立ててちょっとずつ動くんですけどちょっと人が多い時とかは一脚に立ててやるんですよねこのハイパーラプスを使ってストーリー性を持たせていこうというのが今回の 私の挑戦でした今回のメインの機材はニコンの Z7 とあと GFX ですねこの2台がメインになりましたまあ 8K でちょっと残したかったんですよ動画の納品は 4K ですると思うんですけど 8K で残しておきたいなと思って、えー、その 8K 機材を持って撮影に行った感じですね天狗層はまあ星だけじゃなくて昼間の風景もすごい綺麗だったので昼間のタイムラプスも動画も撮って夜とか昼とか関係ないんですよ時間の経過がわかれば全部そのタイムラプスの表現に になってそれれが美しければいいので本当に私の撮影スケジュールっていうのはすごく流動的というか、まあ、基本撮ってるんです基本ずっと撮ってるんですよで天狗像の支配人も止まっていかないんですかってすご気を使っていただいたんですけど止まるとねやっぱねダメなんですよね 気持ちいいじゃないですか、基本的にああいう宿泊施設って。撮影に集中したいです、ということで、車中泊をこなしながら撮影していったって感じですね。アクシデントが結構あったんですよ。まず、えー、1日目の夜着いて、まあ、次の日から撮影しようと、天気予報見ると、月、火、水が晴れて、日、月、火が晴れて、そこから天気悪くなりますよ。で、ここ1週間は台風も来ませんっていう予報だったので、まあ、最初の3日が勝負だなと思ってたんですね。その2日目のですね、 これから撮影だっていう時に、車がパンクしちゃったんですよ。えレッカーを呼んでですね、角町近辺でその車のパンク修理を直せるところがないっていうことでえ、そこから2時間ぐらい走ったですね、西予市っていうところまで行かないと、えー、タイヤが直せないということで、まあレッカーでそこまで運んでいただいて、まあ車を預けて台車をお借りすることができて、その台車に乗って、まあ撮影にまた行ったんですけども、まあね、すごい夕日が綺麗だったんで、 で、ちょうどそれが撮れなかったんですよ。で、まあ、落ち込むじゃないですか。パンクしたので、しょうがないなと思いつつも、どこかここが気が晴れない状態だったんですけど、ふと思ったんですね。動画を撮ろうと。う YouTube のネタにしてしまえとですね、思いまして、そっからですね、こう記録することし始めたんですよ。なんかね、YouTube やってて良かったなと思いますよね。そうい う, こう、なんかこう、メンタルを上げるね、そう動画を撮って、悪いこともネタにしよう。すごく前向きになって、明るい気持ちで。 撮影に戻れたんですよ。これ本当に YouTube やっててよかったなと思いますよね。こういう世界もあるんだなと学んだ瞬間でしたね。オズモポケットを落としました。カメラの外にマウントしてつけてるんですけど、いつもこう拭いてからつけるんですよ。汚れてるとあれ取れやすくなるので、拭かずにつけちゃったんですよね。で、途中で落ちちゃってですね、オズモポケットが壊れちゃったんですよ。実際の撮影でも使ってたし、4K60P でね、結構長く取れるんですよ、あれ。オズモポケットがなくてもこういうスマホ用のジンバルを自分は持っているので、 まあ、取れることは取れるんですけどでもそのオズモポケットの手軽さね壊しちゃったのはちょっと痛いなと足りなかったものがあってですね 以前と違って今ね、あの、ロケ班に行った時にある程度その絵コンテっていうか自分でこういう動画を撮ろう、こういう映像にしようって現地の風景を見て決めるんですよ。でこ、これ撮ろう、これ撮ろう、これ撮ろう、これ撮ろうって感じでこう一個一個潰していくんですけども、それを確認する手段がね、ないってことに気づきましたね。タイムラプスで撮った画像を取り込んで、それをこうシミュレーションするソフトを回せるノートパソコン。 が、欲しい。使うソフトは、その、タイムラプスでは、LR タイムラプスと、Lightroom のクラシックと、プレミアと、After Effects。この4つは、入れておきたいんですよ。で、この4つがね、こう、動かせる、ノート PC っていうことになると、結構やっぱハイスペックになるんですよ。40万超えじゃないですかね。グラボとメモリをやっぱいいのを積まなきゃいけないので、それ必要だなと思いましたね。だから、今、撮ったはいいんですけど、ちゃんと撮れてるのかな確認してないので、まあ、ミスをしてなければ問題ないんですけど、もし仮にミスをしていたら、まあどう 盛り物はないんですよねだからそ撮ったその日のうちに気づけるあここダメだったらまた撮り直そうっていう風にできるようにノートパソコンも欲しいなって今回の撮影で思いましたねあとあのこう車の窓を隠す断定材が欲しいなって思いましたねカーテン車の中でちょっとライトつけたいなって時もあるんですけどそういう時に光が漏れないようにカーテン必要だなって思いましたね私ですね遠征先の撮影場所の近くの銭湯に行くのが人から楽しみなんですよ ネプチューンの原田泰造さんが出ている、あの、佐藤っていうね、サウナのドラマがあったんですよ。あれね、音楽がコーネリアスだったっていうこともあって、めちゃめちゃハマっちゃって、サウナの楽しみ方をあのドラマで学んだんですよ。体はちゃんと清潔にしないといけないですし、今回もね、サウナを楽しみました。昨日の夜も、徳島でサウナを利用させていただいて、どこもね、綺麗で、水風呂が広くて、サウナも広くて、めちゃめちゃ良かったんですよ。すごく銭湯を楽しんだ。サウナを楽しんだ。 旅になりました私はですね、関西出汁のうどんがめちゃめちゃ好きで、この辺りに来ると必ずうどん食べるんですよ。ここで、その関西出汁のうどんを食べて、で、香川に移ったらこの讃岐うどんに変わるじゃないか。そのうどんのね、文化の変化をこう楽しみながら旅をしたいなって思って、まあ両方食ってきましたね。とても美味しかったです。こんな感じで、えー、いつも撮影に行ってます。淡路島サービスエリアからお届けいたしました。えー、しばらく YouTube の投稿、ちょっと 届こうって申し訳なかったですけどもでまた帰ったら活動、えー、再開したいと思いますんで、えー、引き続きチャンネル登録といいねをお願いいたします、うん、それではまた、えー、次回の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねよし、うん、じゃあベッドを直すかこっち全部ベッドにし て, てこっちに機材を集中しててで前の椅子は全部こう倒してね ベッド代わりにしてるんですよやっぱねこうちゃんと横になって寝るとね疲れの取れ方が違いますよめっちゃおすすめですねまあ、これがやりたくて大きい車に変えたんですけどね